はいどうもめちゃねです本日は私はですね品川駅の方にやってきておりまして明日ね9月1日ヒルトン広島開業ということでですね羽田空港のね便がめちゃめちゃ早いので本日は品川のストリング東京さんの方に一泊させていただいてそのままね広島の方に向かっていきたいなというふうに、ね、思っておりますもうね14時半回ってますんでこれから早速ねチェックイン手続き向かっていきたいと思います行ってまいります はい、ういう締めにねやってきましたけどロビーとかね結構いい感じですねじゃあねこちらの上の方のねレセプションの方に上がっていきたいと思いますはいレセプションはね26階となっておりますはいじゃあね上がっていきたいと思いますはい無事にねチェックインが完了いたしましたやっぱりねこの景色とかも本当にね素晴らしいですね 本日はね、32階最上階のお部屋にア、ね、プレードいただくことができました。ありがたいい、です。はい、ということでねお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね32階の方に上がってまいりました。もうね、エレベーターホールなんかも非常にね、お付きがある感じですね。そしててこちらのビュー見てください。 いやーすごいですね。はい。じゃあね、今日は322号室なんで、こちらの方に向かっていきます。そして、こちらの方にね、はい、製氷機がございます。お部屋はね、端っこにすべて、ね、設置されているような感じで、結構ね、廊下なんかも落ち着いてますね。はい。結構、ね、ぐるっと回る感じでしょうか。 3226ときまして次ですねお部屋ねはい、こちらで3225スとなりますなでこちらの方に入っていきましょうはいお邪魔します、ね、おお明るいはい、まあ、こんな感じの入っていただいてすぐ右手水場がねございますねじゃあ奥に行ってみましょうかねああ結構明るいですね お私ね、実はストリングス東京さん、こちらね、スイートしかね、止まったことないですよね、すいません、はいューの方はは、もうね、最上階なんでね、電車とか見える感じじゃなさそうですね、ちょっとね、ここのカーテンをね、開けてみましょう、はいちょっとね、カーテンの開け方が今、わからなかったですいません。 じゃあね、玄関の方に戻ってですね、お部屋の方ね、見ていきたいなというふうに思います。はい、まずね、玄関。ウォールナット調のね、お付きがあるウッドがね、使われておりますね。はい。そして、お部屋ね、こんな感じで、全部周りにね、設置されてまして、本日はこちらの32階の25号室ということになっております。で、入っていただいてですね、左手、収納部分がね、このようにございます。 開けていただくとね、電気がつきますね。はい、でハンガーだったりとか、えー、こちらのバスローブ、はい、ロゴとかは入ってなさそうですね。でアイロンだったりとか、えー、空気清浄機なんかもね、こちらにあります。そしてね、スリッパ、はいまあ、すごいね、ふんわりという感じではないですけどね、ございますね。で奥にね、傘なんかもございます。そして、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにございまして。はい えー、とこちらワンピースタイプのですね、ルームウェアがございます。はい。そしてランドリーサービスのご案内だったりとか、一番下は空です。はい。まあこんな感じのね、アイロ ン, イロン台がございますという感じですね、収納部分です。そして入っていただいて、右手部分が水回り。はい。こういったね、トイレと。一応バストイレ別なんですけどね、 まあ、洗面と一緒になっているような感じですね。はいまあ、こういった絵なんかも飾られておりまして、ウォシュレットございます。まあ、こんなタイプですね、はいで。こちらに洗面台。シンプルです。アメニティはバイレートというふうになっております。ボディーローションもバイレートですね。そしてこの中が、おそらく歯ブラシとか、櫛とかですね、はい。このようにシャワーキャップとかございます。はい。 でグロエ製の水なんですね、はいで。拡大鏡がこのようにございまして、コンセントが一箇所という感じですねで。タオル、ゴミ箱と体重計がございます。そしてドライヤーですね。ちょっとね、開けてみたいなというふうに思います。ちょっとね、開けてる間、お風呂、移しておきます。お風呂なんかもね、まあ、かがガラス張りで非常に、ね、清潔感があってね。 いいい感じですねはい、そしてお待たせしましたはいドライヤーはこのテスコム製っていうんですかねあまり記憶にないけどなんか良さげじゃないですかね結構いい感じですちょっとつけてみようかなはいこんな感じで風は結構ねしっかりしてますね十分じゃないかなというふうに思います ではお風呂、の方です、はい、お風呂こんな感じでねレインシャワーは特にね上にはないという感じでハンドシャワーとバスタブがあるという感じですね。はい、そしてボディウォッシュだったりとかシャンプー、コンディショナーはバイデッドです、はい。こんな感じですね。混合水栓になっています。はいであ物 ロープなんかもね、ございます。で、シャワーが、はい。まあ、こんな感じの水圧となっています。まあ、十分じゃないかなというふうに思いますね。で、お風呂からのね、景色は、まあ、こんな感じとなっています。はい。こちらが水回りとなっています。まあ、非常にね、シンプルじゃないかなというふうに思います。で、大きなね、こちら。めちゃめちゃ大きくないですかこのガラス。 はい。鏡がね、このように姿見の鏡がございます。そして入っていただいて、もうメインのね、ベッドルームなんですけど、こちらにネスプレッソマシーンがございます。そしてネスプレッソのポーションが3種類、計4個ございます。という感じですね。で、インルームダイニング等はね、こちらの QR コードで読み込んでいただく形になっております。はい。で、こちらが冷蔵庫です。はい。まあ、十分ですね。 アンバサダーの、ね、2000分のホテルクレジットはねこちらのミニバー等でも使っていただくことができます。はい、で下段の方にはこのようにアイスペールと電気ケトルが、ね、ございますという感じです。そしてその上がワインとグラスリ、はい、で一番上にですね、はい、ウォッカだったりとかヘニシーとかですねおやつとあとコーヒー。 そして紅茶。はい。TWG がございます。ハモミールと、普通のね、ダージリンですね。そして、ウーロン茶と煎茶がね、ございます。という感じです。はい。で、テレビは、ブラビア、ソニー製となってます。何位置でしょうかね。42とかあるんでしょうかね。はい。ここら辺も、あ、収納ではないのかな。こっちがね、収納っぽいな。はい。あ、ーズの、なんだろう。 あ、充電器かなこの坊主の充電器が、ね、ございます。で、こちらに LAN ケーブルと電話線とコンセントがね、2箇所ございます。こちらにもね、コンセントが2箇所ございますという感じですね。はい。で、こちらにもコンセントがあって、エアコンのね、パネルスイッチがございます。このね、ベッドパネルなんかも非常にいい感じじゃないですか。今回ね、アップグレードいただいて、プレミアムルームというふうになってるみたいですね。はい。 でこちら、関節照明がございまして、はい、コントロール類ですね。はい、引き出しには何も入ってないですね。はい、ベッドがなんかね、やっぱ IHG のベッド、めちゃめちゃ広い感じがするんですよね。これもツインをまあ2つくっつけてる感じなのかな。下を見るとね、そんな感じしますよね。はい。そして、こちらのね、スコにも、 USBA が2箇所とコンセントが2箇所とあとコントロールスイッチ類がございますという感じですねこちらの中もカラーです、はい、こんなおしゃれな、ね、照明なんかもあっていい感じじゃないですかいや結構ねシンプルですけどなんかねところどころああいうソファーのねこの色とか結構いい感じですし個人的にはめっちゃ好みですね、はい、そしてこのコーナーのねソファーと荷物ね置いていただく 台がね、こちらにございますという感じです。ここのカーテンどうやって開けられたのかな。<笑>ちょっとね、後で開けてみたいと思います。はい。そしてお水が3本ありまして、はい。窓清掃のお知らせと、あと、大野屋の、なんだろ、う、串ラムネ高岡ラムネ国産生姜仕様という感じで、ウェルカムおやつ。ラムネですか。へー面白いですね。で、9月5日がね、レイ君の誕生日でございます。 ちょっと早いんですけど、れいくん3歳、お誕生日おめでとうございます。ということでね、ご準備いただいてます。ありがとうございます。はい。まあ、本日はね、こんな感じのお部屋に一泊ね、させていただく予定でございます。いかがでしょうか。久しぶりにね、やってきましたけど、結構ね、いい感じじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。速度出ました。速度としてはまあまあ速いですね。ダウンロード下りが 68.8Mbps、アップロード上りが 77.32Mbps で、まあ非常にね、サクサク。これはライブとかでも問題ないんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、本日無事にね、こちらのストリングス東京さんの方にね、お邪魔させていただいております。久しぶりにね、やってまいりました。今回ね、ポイント宿泊でですね、3万1000ポイントで宿泊させていただいているという状況でございますので、まあ、オーソドックスなね、クラシックルームっていうお部屋を 取らせていただいたただんですけどアーバンキングっていうところにアプリ上アップグレードしていただいてるんですが最終的にはね多分プレミアムとおっしゃってたんですけど今のねカテゴリーだとプレミアムっていうルームがなくてですね、まあ、最上階の キングサイズのね、ベッドのお部屋という風になっております。で、今回ね、当然アンバサダー特典ということでですね、2000円分のホテルクレジットいただいたりとか、16時までのレートチェックアウトが可能だったりとかするんですけど、まあ冒頭申し上げたとり、明日はね、ヒルトン広島さんに向かうので、もうね、朝7時の便に乗ります。朝食もね、食べれません。非常に残念。で、 今回ね、あの40泊を達成してですね、年間ラウンジアクセスをあの獲得してから初めてね、インターコンチネンタル系のホテルに宿泊させていただいたんですけど、まあ、チェックインの時にですね、特典をね、見せて、えー、ラウンジアクセスを付与していただくという形になります。これね、ホテル側の方ね、当然にね、もう達成してラウンジアクセスがある方っていうのはなんか分かってないのか分からないですけど、基本的には申告制みたいな状況です。はい。で、それ以外ですね、 はいあの水があったりとか、2000分のホテルクレジットは、ですね、えー、テイクアウトの、まあ、スイーツのテイクアウトだったりとか、そういったものだけは、ね、対象外となってまして、それ以外のレストラン、バー、ミニバー、ルームサービス等ではご利用していただくことができるという感じになっております。はいそしてね、こちらの QR コードでですねミニバーのメニューとか見てくださいとか、そんなねご案内をいただいております。で朝食に関しましまねダイヤモンド用 エリートのね、特典で朝食をね、選ぼうと思ったんですけど、ラウンジアクセスの方は基本的には、えー、ラウンジで食べていただくことできますし、6時半以降だとレストランで食べていただくこと可能なので、えー、別のを選んでくださいということで、今回久しぶりにね、こちらのドリンクチケットお願いしました。そしたらね、レイ君の分も含めて3枚ね、いただくことができました。ありがとうございました。はい。そしてね、先ほど動画中でも ご, ご説明した通り、レイ君ね、3歳、お誕生日おめでとうございますということで、ご準備いただいてます。<笑>ありがとうございます。 はい、ということで、まあね、とりあえずチェックインであの着いたところなんですけど、今ね、15時回ったところなので、早速ね、これからラウンジの方に行ってです、ね、アフタヌーンティーいただこうかなというふうに思います行ってまいります。 天井がねめちゃめちゃやっぱり高くてすごい開放感ありますね素晴らしいですはいじゃあねラウンジの方にやってまいりました入ってきたいと思いますじゃあカードをねかざして入っていただく形になります こういったねマカロン、抹茶マカロンとかパヌレとかラズベリーマカロンとかねこういったおやつ類がございますという感じですねはい早速ねアフタヌーンティーのセットがやってまいりましためちゃめちゃね美味しそうですどうですかじゃあねこれいただいていきたいと思いますはいじゃあねいただいていきますとりあえずねこのお昼のアフタヌーンティーの時しか頼めないね挙法のやつをねオーダーさせていただいてます 魚粉の香りがした緑茶ですかね。はい、美味しいです。うん、うまいはい、そしてスコーンですね。まだね、あったかい。うん。あ、程よいですね。中もしっとり具合とサクサク具合がめっちゃバランスいいです。美味しい。いや、この空間ね、貸し切って、食べれるのは本当にね、幸せですね。 ということでちょっと食べ進めてお部屋の方に戻ってゆっくりしていきたいと思います。 これからイブニングカクテルの方に向かっていきたいと思いますはいこちらねカナッペの方が来ましたこちらはですね鉄板焼きのお店からね出てきてるメニューでございまして真ん中はね中華料理そして一番左が、ね、イタリアンの レストランの方からねカラペが出てきたという感じですそしてね、シャンパンをいただいておりますいただいておますいただいていきま す, いいき ま, すまず、ね、こちらがカツオですねうんめっちゃ新鮮カツがね、めっちゃプリプリで味がね、ポンドの味なんですけど なな、んだろうなすごいねっとりかつおの味とポン酢のバランスがめっちゃいいですね美味しいそしてこれがナスだったかなはい焼きナスうんあこれも美味しい夏野菜て感じですねバンバンチうんあこのごまとねしょうが 混ざった感じのソースがめっちゃうまいこちらのフライですねうん指だめっちゃプリプリそしてロースポークですねマンゴーソースがけみたいな感じですあソースがめちゃめちゃマンゴー面白い美味しいそしてビーフですねお肉ビーフシチューみたいな感じですねうん柔らかい そしてまたこのソースがね、めっちゃいい香り美味しい最高ですめちゃめちゃついてますね私の今一組だけですねゆっくりしていきたいと思いますはいそしてねチーズとお団子とかですねそしてタピオカパイナップルパイだったりとかサーモンとかねサンセットビーチいただいております<笑> レイくんもなぜかめちゃめちゃ楽しそうですう近い近い近、はいできたちっちゃくねガチガ チ, ガチはいそしてねこちらがキッズプレートになってましてめちゃめちゃね美味しそうねレイくんのだよねちょっと待ってねこれ動画だけ撮らしてはいじゃレイくんに与えたいと思います 食べたい食べたいですかはい、美味しいですか、はい、こちらね、ラウンジでレイくんの誕生日ケーキいただきました。ありがとうございます。お部屋にね、置いてあったメッセージカードと同じようなものもいただいてます。レイくん、お誕生日おめでとうございます。レイくん、ピース。 こっち、デイくんこっち見て、デイくん、デイくんこっちにピース、ピース、デイくん ピ, ピ, ピ, ピース、ピース、ピース。はい、お部屋戻ってきました。タンドンね入っておりました。チョコです。 ペイ君チョコだね。やった食べたかった。はい。ということでね、今お部屋の方に戻ってきました。もうめちゃめちゃね、平日のクラブラウンジ、最高です。はい。で、まあちょっとね、休憩しましたら、あのー、せっかくね、アンバサダーのホテルクレジット2000分ありますんで、ちょっとね、インルームダイニング頼もうかなというふうに思ってます。めっちゃ最高です。明日、めっちゃ朝早いですけどね。 ちょっとねインルームダイニング頼んでいきたいと思いますはいインルームダイニングでですねおかゆをオーダーさせていただきましたこれでね1760円税差込みで2077円という感じです結構ねボリュームあるんですよめちゃめちゃ大きくないですかはい美味しそうですいただいていきたいと思いますはいそれじゃあねおかゆいただいていきたいと思いますあ中華粥ゆめっちゃ美味しいうん ちょっと胡椒を入れてみようかなおかゆねこしょう入れると結構いい香りで美味しいんですよね、うん、うまああおかゆたまに食べると美味しいですねうんじゃあね今日はこれでゆっくりさせていただいて夜ねまたライブありますけれどもライブお届けして もう多分ね明日の朝、朝食食べれませんので、もう出発という感じじゃないかなというふうに思います。うん、うまはい今です、ね、違っねライブを終えまして、えー、0時過ぎという感じなので、今日はねこのままゆっくり休ませていただいて、明日の4時半ですね、起きて、5時半には出発して、羽田空港に向かっていきたいと思います。 で、まあ、久しぶりにね、まあ、ストリングス東京さんの方にね、えー、泊まりましたけれども、まあ、やっぱりね、あの、前回泊まったのが、GoTo トラベルのタイミングで、ちょっとね、バタバタしてたっていうこともありましたけど、まあ、今日ね、えー、土平日、水曜日に宿泊させていただいてるんですけど、めちゃめちゃね、いいですね。こんなに平日泊まる方ってこんなにゆっくりできるのかと思うぐらい、 いいので、あのー、だいぶね、印象変わりましたね。まあ、元からね、あの、ホテルとしてはね、いいなと思ってたんですけど、なんかね、バタバタしてる感あるなっていうのは、やっぱり今思えば、あの、GoTo トラベルだったんだなっていう感じはしてます。はい。あのー、久しぶりに泊まりましたね、非常に良、えー、かったです。という感じです。まあ、一応ね、明日の朝をちょっとね、あの、総括話せる時間がなさそうだったので、先だってね、こうやって撮ってますけども、まあ、本当にね、お料理の、 えー、クオリティだったりとか、お酒のね、提供の感じなんかも、ちゃんとね、あの、ご提供、なんだろ、う組んでね、席まで持ってきてくださりますし、かなりね、ホスピタリティは、あ、良かったんだな、っていう感じですね。GoTo トラベルの時は、もう本当にもう、ちょっとね、え、運営というか、スタッフさんが破綻してた状況で、あれだったんだな、っていう感じですけど、その時でもね、別に悪いっていうわけではなかったので、非常にね、スタッフさんの、え、力量もね、結構高かったんだな、っていう風に改めて今ね、思うと、 思いますねはい。ということで、まあ、明日の朝ね、起きて、えー、羽田空港に向かっていきたいと思いますので、まあ、今回の動画に関しましてはね、残念なことに朝食ね、えー、朝早すぎていただくことできません。そこはね、ちょっとお届けできないんですけども、まあ、それ以外でね、良さ伝わったんじゃないかなというふうに思いますので、今回の動画はこちらでね、以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよう方はぜひね、 高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私ツイッターライン、インスタグラムやってまして URL の方貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、こういったね、旅に関する有益な情報など発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ。 チャンネル登録とこちらのベルマークのね通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでねまた次回次の動画でお会いしましょう明日が朝頑張っておきますおやすみなさい、はい、おはようございますということでね無事に今ね4時50分でお風呂入ってね準備万端です羽田の方に向かっていきたいと思います